皆さんどうもこんばんは2020年11月17日火曜日夜7時を回りました世界初のマーケティングオートメーションソフトウェアのマウティックそのマウティックの世界初のオープンソースカンファレンスマウティコン2020の日本語トラックスタートいたしました日本語トラックのトラックリードを務めております勝と言いますそれでは最初のセッションスタートいたします はい、えー、それではスライドスタートいたします。えー、マウティック、まあ、皆さん、このイベントに参加されているということはご存知とは思いますが、改めて紹介すると、マ ー, マーケティングオートメーションのソフトウェアで唯一のオープンソースのソリューションとなっております。そしてマウティコン2020、えー、本来はですねヨーロッパかどっかの国でですね現地開催を予定していたグローバルカンファレンスです。 今回コロナ禍におけるですね、高価、効不効果、えー、オンラインに開催されることになってあ、時差の関係があるんですけれども、こうやって日本語トラックを、えー、オーガナイズすることもできました。えー、改めて、えー、自己紹介をさせていただきます。カツと言います。えー、マウティコン2020では日本語トラックのトラックリードを務めております。マウティックに関する活動なんですけれども、 えー、マウティックミートアップ名古屋を2016年に、えー、主催者の一人としてスタートさせていただいて、えー、そして今はですねウェブマーケティング勉強会名古屋という名前に変えて毎月開催しておりますというかまあコロナ禍で一時あのお休み中なんですけども、えー、開催しておりました本業はですねコンクリート5ジャパン株式会社におりまして これもオープンソースなんですけれども、コンクリート5という CMS の導入保守をしております。SNS、Twitter 系はこちら、えー、あるんですけれども、えー、よろしければ、えー、見てみてください。他にもですね、オープンソース活動、いろいろ参加しておりまして、コンクリート5ジャパン、えー、そして子ども向けプログラミングクラブ、コーダー道場終わり、地元、愛知県岩倉市で開催し、えー、主催しておりまして、 あと、上手 U 字名古屋の運営メンバーでもあったり下っ端なんですけれども、あとワードプレスミートアップ、愛知もちょっと今、幽霊部員状態なんですけど、所属させてもらってたりとかしています。好きな食べ物はカレー、ジョギングも趣味です。一応、ちょっとインフラ系が得意です。なので、AWS の資格も持ってたりとかします。 マーケティングオートメーション、そもそも何かご存じない方もいるかもしれませんので、ちょっとだけ基本的なことを紹介させていただこうと思います。まず、あのウェブサイト上 で, です、ね、自分のサービスや製品を紹介して、まあ、お客さん、販売、営業活動をしたいというケースがあると思います。ただ、まあ、よく考えてご覧になっていると分かると思うんですけれども、 あのやっぱりいろんなあの角度で、えー、ターゲットユーザーの人がいるんですね知らない人からもうすぐに欲しいという人まであの本気度が違うんですよねなのでその本気度が違う人に対してやっぱりアプローチの仕方が違うと思うんですねでそのアプローチの仕方で、えー、使うツールも変わってきますそれで、えー、欲しいという人にはま あ, あの今えっ、ー、と ずっとあるんですけれどもセーーーールスポース、えー、オートメーション営業支援のツールを使うんですけれどもまあ興味ありの人までを、えー、のところでマーケティングオートメーションを使っていきます。ターゲットユーザーを見込み客に育てていく、えー、見積もりを欲しいとかあのそういった人たちまでに育てていくというのをある程度自動化して えー、お互いに 楽, 楽になしていこ う, そ う, いう。それがマーケティングオートメーションと呼ばれるもので、マウティックはそのマーケティングオートメーションツールであるということです。マウティックはですね、何回も紹介していると思うんですけれども、世界初のオープンソースのマーケティングオートメーションソフトウェアです。マウティックの特徴を本当に簡単に紹介するんですけれども、 オープンソースであること。自分のサーバーにインストールして使うソフトウェアです。PHP と MySQL、MariaDB を使えるサーバーで動きます。ソースコードが公開されているのでダウンロードし、皆さんカスタマイズすることが可能です。そして世界中で マウティックを使ってサービスを提供するベンダーさんもいらっしゃり、マーケティングオートメーションの世界をですね、今までの SAS、月額料金を払って、すべてそのサービスを提供するような SAS のサービスとは違ってですね、ちょっと別の次元に広げられるソリューションかなと思っております。主な機能は、フォーム、メール、キャンペーン、SMS などのメッセージ機能、そして、 まあ、セ, ーあセールスポースみたいな、えー、他の CRM、セールスポースオートメーションツールとの連携機能も備わっております。ただですね、あのマーケティングオートメーション、えー、初めて、えー、知る人。 にはでですすねねちょっとと敷居が高いところもあるんです、ね、実はマーケティングオートメーションを使うためにいいいろろなな準備をしけければいけません自分のターゲットユーザーはどういう人なのかどういうターゲットなのかっていうのを設定をして、えー、可能であればカスタマージャーニーマップを作り、えー、そしてゴールを設定していかないとやっぱりマーケティングオートメーションいろいろ作れないんですね。ゴールを作って えー、マウティックを設定をして運用を開始できるかそして運用を開始した後、まあとも結果をもとに改善をするという、まあ、PDCA サイクルというんですけれども、えー、プランを立てて実行してその結果を解析してまた次 の, あの運用に回していくという継続的な改善実行を続けていけるかという 課題がマーーーーケティンングオートメーションツールありますなのでそれらすべてをですね解決しようということでえマウティコン2020え今回もグローバルカンファレンスとして開催することになりました以上簡単にですねえ紹介をさせていただきましたそれではですねマウティックの最新事情え新しくマウティックのプロジェクトリードに就任された ルース・チーズリーさんにおけるマウティックの最新事情をお送りいたします。僕の拙い同時通訳でお送りしたいたします。よろしくお願いします。Hi, everyone.So 皆さんどうも、こんにちは。ルース・チーズリー、えー、マウティックプロジェクトのリーダー、えー、アクイアに所属しております。 今からですね、マウティックの過去そして未来についてお話しさせていただきます。今ですね、えーと、2019年の9月、11月からチームを5つのチームに分けました。それがコミュニティ、エデュケーション、ホーム、財務、マーケティング、そしてプロダクトです。これらの人たちが、えー マウティックの製品やドキュメンテーション、リソースをいろいろ準備、そしてこのマウティコンのようなイベントを作っていろいろマウティックを普及していこうという目的で作られました。これらのチームはです、ね、全てボランティアで構成されています。皆さんの知識、経験に合ってボランティアを募集しています。機会色々ありますので是非ともあの えー、と紹介していますのでよろしくお願いします、えー、そして2019年11月からリーダーシップチームというのを設けましたこれらのチームのリーダーです、えー、例えばですね、えー、左上からですね、えー、エッキーさんとニコさんオーストラリドイツとオーストラリアですねコミュニティリードとコミュニティアシスタントそしてリオンさんと とケビンさん、えー、オーストラリアド、ドイツとオーストラリアですね、エディケーションします。ラ, ラデューさんと、えー、オビーさんは、えー、マーケティングチームのリード、オーストラ、えー、とアシスタントですね、えー。そしてノーマンさんとデニスさんはプロダクトチームのリードと、えー、チームリーダーです。えー 我々もですねあの世界各地いろいろさまざま多様なチームリーダーシップを求めています、えー。これらのリーダーシップチームは1年に1回レビュー、えー、していきます。そして誰かが、あのー、ステップダウンすればまた新しいリードを求、えー、募集したりとします。えー、それではですね次に、えー、この最近のコミュニティどういった変わったことがあったかを紹介します。実はですね え、去年からですね、すごく、あの、すごい変わったことがたくさんあります。で、えっ、ー、と、その詳細はですね、ブログ、マウティックのホームページにあるブログで、えー、特にですね、四半期ほど、四半期のベースで報告しています。え、その中でですね、あの、 本当に組織的なところからすごくたくさんのことを変えているので、最近の四半期レポートは2 0十二年の第3期のラウンドアップなんですけども、ぜひともあのブログポストをよろしく見てください。 えー、それで、ですねどのような主に、えー、この過去半年でどう主な感覚があったかというのを紹介しますで特に一つがですねプロジェクトのリーダーシップファウンダーの d b ビー r ー e 氏が、えー、その変更されて私、えー、d b h ーハーリーさんから私に変わりました2020年の5月のことです。 えー、すごくですね、これはあのコミュニティにとってもえトランジションえが、なんか今まで前例のないようなあのーオープンソースの歴史であると思うます。つまり創始者の人がえステップダウンをして、プロジェクトリードが変わるっていうのことは、ああすごくまれだとは思います。それで私がですね、入った時にえよ 見た時、えー、マウティックの今までの経緯そしてコミュニティにとって何が大切かというのを、えー、よくあの考えそして、えー、プロジェクトミッションを作りましたそのプロジェクトミッションのメインのミッションとして考えたのが人々がマウティックで成功できるように、えー、おて成功できるようにお手伝いする、えー、それ そ, そのあの 何の、何の分野で必要なのかというのをよく考えて、えー、このエリアのフォーカス分野を作りました。えー、マーケターとしてですね、えー、やっぱり一番重要なのは、えーと、そのフィーチャーや機能をマーケターとして、えー、魅力的あるもののプロダクトを作るということ。そして次に、えー、使いやすさ。 マーケターに 人, 人にとって使いやすいことも当たり前なんですけれども、開発者にとってもデプロイデプロイしやすいような環境を整えるということも重要視しました。そして次に安定性です。えー、過去数年前はですね、あのー、ちょっと安定性について欠けているところがありました。バグを早急に直せれないところがあったのですが、それも。 えー、ともよりよくバグを修正をすごく早くできるようにしたりとかしましたその次はサポートですやはりオープンソースプロジェクトとしてあのボランティアの力に頼 る, 頼る必要があるんですけれどもあのコミュニティをあを充実させていくことにフォーカスをよりし始めました。 例えば日本語フォーラム、えーと、ミートアップの情報などもあこれからはより発信していこうと思っています。そして次がスケ ー, スケーラビリティです、えー。ドキュメンテーションやノレッジベースなどあるんですけれども、えー、これらすごく充実してきて、えー、と翻訳などまたしてもらいたいんですけれども、えー、ただ単に翻訳するのではなく えー、アップデートしていくものを、えー、継続して、えー、提供していくような、えー、チームを作りたいと思っています。えー、マウティックをローカルコミュニティに、えー、より伝 え, 伝えていけるようなサポートもあの、サポートですね、していきたいと思っています。そして次はスケールです。えー、マーティックは現在ですね 200、300万件ぐらいのリードになってくるとですね、ちょっと速度が遅くなってきたり、えー、それを増やすためにちょっとハ ッ, ハッキング的なことをしないと、えっ、ー、と、たくさんのコンタクトを、えー、た取り扱うときは難しいところがあるんですけれども、しかし、数年、数年後以内にですね、その、あの、そういった、えー、制限を取り除けるようにしていきたいと思っています。 ですので、マウティックは、えー、小さいスモールビジネスの人たちが最初、このスタートアップのときから成長して、えー、とどの成長 し, しても使い続けていけるようにスケールしていきたいと思っています。もうあの無可能であれば無限大まで、えー、で, きできるようにしたいと思っています。そして最後にコミュニティの形成です。えー、もちろん、えー、ともうこの国際的なインターナショナルコミュニティを えー、作っていきたいと思っていて、そして特に 気, をあの気にしたいと思っているのは、あのそのか各国のコミュニティが、えーがはぐれないようにしたいと思っています。各国のコミュニティが、えー、よりつながって、えー、例えばブラジル、えー、とか日本とかのコミュニティが一緒になっていきたいと思っています。ではそ、それでは次にですね、マウティック自体、マウティックの製品自体の紹介をし て, していきます。 えー、マウティックの過去のこともよくか知らない人に対しても、えー、ちょっと過去ちょっと紹介していきたいとも思います。えー、2015年、えー、から紹介していきます。マウティックはです、ね、2014年からアルファやベータ版があったんですけれども、2015年に安定版ができました。そして2016年、2016年は主にバージョン2なんですけれども、主に新機能が追加された。 えー、アップグレード、えーあ、追加された、それが、えー、2016年のバージョン2です。それからですね、えー、ドライピルであんまりあの進展がない年がありです。2017年はメジャーーリリース え、がなかった年になります。え、いろいろあの新しいバージョンの話はされたんですけれども、あまり進展がありませんでした。2018年も同じくメジャーリリースはありませんでした。ただ、2018年の一番重要なこと、2018年の 9, 9月なんですけれども、2.14.1。 最初ののコミュニティ主導のリリースがされたんですそれまではマウティックインクマウティックの法人があのリリースを し, たしていたんですけれどもこの 2.14.1 で、えー、とコミュニティが主導したリリースが し, したというのはコミュニティベースのオープンソースになる一つの資金石になったと思います。 これが一番大きなことだったと思います。そして2019年は、えー、とまたあの2019年もあまり、えー、とメジャーリリースはなかったんですけれども、これでも2019年も特筆すべきところは 2.15.1 以外は全て、えー、コミュニティ主導のリリースが、以外が全てがコミュニティリリースのベースだったのがすごく良かったことです。で2020年 これが一番なんですけれどもマーティック 3.0 メジャーバージョンアップがリリースされましたマ、えーティック 3.0 は新機能の追加はありませんただ一番重要なのはシンフォニーという、えー、ベースのフレームワーク の, あのサポートが切れてしまったためにそのシンフォニー2 の, あのベースをアップデートするということに主に使われました これにはアクイア の, あのエンジニアが7ヶ月間、ほぼフルタイムで、えー、ほぼフルタイムで、えーとはえー、作成してでアムステレダのス、えー、スコミュニティスプリントなどを通じてアップデート、メジャーリリースされました。詳細はですねあのプロジェクトのことを詳細書いています。えー、これはですねあの あのいろいろ こ, のこれから学んだことアーキテクチャの変更などがすごくたくさんあの学んだので、ね。えー 今後、今後もですね、マウティックはシンフォニーが、シンフォニーバージョン4という新しいバージョンが2021年に予定されているので、我々もシンフォニー4に対する、えー、メジャーリリースを来年、2021年5月に予定したいと思います。そして2022年、シンフォニーの次のバージョン、その次のバージョンは、えっ、ー、と、UI が大幅に変更されるということで、マウティックもあ UI の, あの変更も考えています。 ですの、えー、すごくたくさんのチェンジがここ数年でも起こってくると思います。えー、これらの将来のマウティックについてなんですけれども、えー、日本時間の午後朝2時からですね、トラック1のキーノートで私がですね、それらのことを、詳細を紹介します。そそしてその後なんですけれども 水曜日の朝6時、トラック6なんですけれども、リードエンジニアの一人、マウティックのコードをほぼ書いたアランさんという方が、このマウティック3にフレームワークを作り変えたときの、より技術的なセッションも紹介したいと思います。今そして次ななんんででですすけれども、えー、とママウウテティッティッッククののの変変更更体制よく えー、と特質的変更なのは、今はですねマウティックはリリーススケジュールが設定されましたこのリリーススケジュールはすごく厳しく、えー、フォローしようと思っています。まずはパッチリリースです。パッチリリースは、広、え、報、ー、互換性を保つバグ修正 の, のみを、えー、しようという、えー、これは 毎, 毎月必ず行う、えー、ものがパッチリリーースです次がマイナーリリースです。 マイナーリリースは、えー、新機能を追加するというのがマイナーリリースです。えー、これら合法互換性もある、えー、ものです。バグ修正も含まれています。これらは市販機ベースで行 わ, 行われる予定です。でこれら の, です、ね、あの3例えばです、ね、今週の金曜日、土曜日はコミュニティスプリントと呼ばれる、えー、コミュニティのイベントが紹介されあります。 GitHub のプリリクエストを、えー、見て、それをテストしたりとか、コードを送ったりとかするえコミュニティスプリントが、えー、と金曜日、土曜日に開催されます。もしもあのコミュニティに貢献したいと思っている人この水曜日、金曜日、土曜日のイベントにぜひとも参加。で、次がです、ねえー、メジャーリリース。 一番最初の数字ですね。1.0, 2.0, 3.0 なんですけれども、これらがメジャーリリースと呼ばれるものです。これらが、つまり広報 互, 互換性がない機能が追加される。これがメジャーリリースとなります。なので、そういう広報 互, 互換性が損なわれるような大きな機能、もしくは広報互換性があるけれども、ある新機能やバグも含まれる場合があります。 えー、これらはですね機能ができ第、だ、え、い、ーまあ、数年に1回ベースで行おうと思っております。えー、次の 4.0 は、えー、2021年の5月ぐらいに、えー、行う予定です。これらが広報互換性のないバージョンアップがされるという予定をします。えー この時期にはです、ねあの、もっともっとマウティクが使いやすいような機能のリリースを予定したいと思っています。4.5 の, あの、えー、と期待していただければと思います。なので、このリリーススケジュールを紹介しましたけれども、今までのロードマップ、それを今後のロードマップを紹介したいと思います。 えー、リリーススケジュールを、えー、始めてから 3.0、3.1 は今のところ予定通り、えーえー、とがあのできています次。なので、まあ、予定通り う, うまく順調に進んでいるのかなと思います。次は 3.2.0 が、えー、今月リリース、そして 3.2.1 が12月、1月バグ修正機能、えー、これらの予定で、えー、しています。 こ れ, これらのスケジュールを公開して守ることによって、皆さんも貢献しやすいような体制を作る、作、えー、できるかなと思っています。えー、これらはですねあの、いろいろなバックログ、一周異臭や、えー、があるんですけれども、今、120ぐらいの、あの コミュニティスプリントで120ぐらいの C 機能のプルリクエストを今のところ、今の時点で50ぐらいまで解決できたんですけれども、これらの機能が 3.20 ぐらいにできると思います。では、今からのマウティックの紹介をしていきたいと思います。そして 今までですは、今年は5月に 3.08 月に 3.1 そして11月に 3.2 など紹介していくリリースしていくということをしていますもっとこれらのことを知りたいそしてディスカッションに参加したいこともしくはもう貢献リリースチームに貢献していただけると思う人は ぜひともです、ね、プルリクエストを見たりとかテストをしたりとか、えー、デベロッパーをサポートしてもしくはマージを手伝ってくれる人それらはです、ね、ぜひともプロダクトチームのチャット T プロダクトというチャンネルに、えー、来てくださいあのタイムズ時差の関係もあるのですべての会議はスラック上で行われていますぜひともあの貢献したいと思っている人はいつでもチャンネルに来てください もしもスラックにまだ入っていない人はマウティックドットオルグスラッシュスラックに来てもらうと自動的にスラックへの招待メールが届くのでぜひとも参加し て, てくださいそして何かアイデアがあればです、ね、新機能の提案とかがあれば、うんトーえー、フォーラムのアイデアカテゴリーにぜひともそれらの投票をしそして必要そうな機能をぜひとも投票し て, もしてください えー、その投票の数によってフィーチャーリリースに取り込むかとこういうことをしています。そして一番あの助かるのがデベロッパーでなくても参加できる方法が、えー、バグや、えー、リリースのテストです。実は我々のシステムの中でマウティボックスというものがあります。マウティックの GitHub のプルリクエスト。 を選んで、そうするとですね、マウティックが自動的に起動するというのテストのシステムがあります。マウティックのそのあのプルリクエストが追加されたもの、そして今のマウティックのインスタンスを立ち上げて、えー、比べてテスト、これの機能が直っているかっていうテストもすぐ簡単にすることができます。 で す, ですの で, ですともあの、テクニカルでない人もテクニカル人ももちろんテクニカルな人はより助け て, 助けてもらえると思うんですけれども、えー、そういう、えー、テストをよろしく お,、ね、お願いします。えー、とですの で, です、ね、どうやったらこれらがあのどうやったらできるかというとどうやって参加できるでしょうか。えー、どういうい えー、まずマウティックボックス .com、今、ま、バージョン3なので、m 3 m a ボックスドットコムに来てもらうと、マウティックボックスを楽しむことができます。えー、もしも、えーと、ダウンロードして、マウティックオー g スラッシュダウンロードからダウンロードしてインストールすることもできますし、ドキュメンテーション、あの翻訳してくれるドキ ュ, ドキ ュ, ドキュメンテーションを、えー、の, あの翻訳を し, していただける方も募集しています。 そしてスラックですね。あの我々はマウティックのスラックをよく使っていて、えー、あのチーム の, あのチャンネルとかに。えー 来てもらうといろいろなディスカッションに参加しそしてスラック内でもいろいろ検索できてそういった議論を見ることができますそして次我々の課題はジラのボードで管理していますもしもジラに興味がある方はスラックのコミュニティーチャンネルでリクエストいただければ招待メールをお送りします そして我々のドキュメントはできる限りすべてを公 開, 公開していてえ Google ドライブの公開フォルダもあります。ぜひとも、えー、ですねあの、えーっと、公開フォルダをご覧ください、えー。そして一番ですね、オープンソースにプロジェクトしようと思っている人は、ぜひとも あの会社とお話をして、えー、目標を決めて、その貢献できる、えー、設定をしてもらうことを計画してもらえすといいと思います。例え ば, 例えばあの、金曜日の午後の時間を数時間、このオープンソースフライデーみたいなことを予 定, し予定をして、オープンソースをにあの計画してるといいかもしれません。 た, ただ、やっぱり一番気をつけないといけないのは貢献しすぎるということも問題だと思うのであのきちっとあの境界線を決めて貢献をしてもらえたらいいと思います、えー、例えば、ですねあのこの2時間こ の, しこの日に2時間など計画的に参加していただくといいと思います。あの そうすることで我々もお互いにどれだけみんなが助け合える時間があるかということでプランを立てることもできると思います。どうもありがとうございました。えー、あの質問があればぜひとも、えー、おおっらせください。そして、えー、あのメールとかでもあの紹介しているのでぜひとも、えー、来てください。